にて2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックに向けキングドックスが様々なスポーツに挑戦するコーナーメダルラッシュを放送5月20けら24日の放送会には平野市洋が登場しアーチェリーに挑戦した今回挑戦する競技について明かされる前スタッフから今回は平野くんの得意なやつやったことあるやつ ヒントをもらい、弓道ですかと答えていたように平野は、ドラマ花のちはれから花男ネクストシーズンケラ、TBSK2018 で弓道を経験済みな上、オールスター感謝祭り18春、同、ではアーチェリーで得点を競うコーナーに登場していた。とはいえ、競技としてのアーチェリーに挑戦するのは今回が初めて。 的は弓道の2倍以上遠い70メートル先にあり、プロが使用する弓は重さ3キログラム。弦も非常に硬いようで、引く力は約20キログラムが必要になるという。筋肉自慢の平野でも、こう、つっと悲鳴を上げていたがいざ弓を引いてみるとちょっと待ってちょっと待って。と先生からストップが入る。何でも顎の下まで弦を引けばいいところ。 平野は手が耳に触れるほど弦を引いており、力を入れすぎていたよう。試しに敵を狙って矢を射るも届かず、平野が、先生は敵まで届くのにどのくらいかかったんですかと質問すると6ケラ7年かかりましたね。と衝撃の事実が明かされる。これを聞いた平野は、もうちょい距離縮めよう。と苦笑い。そこで敵の距離を10メートルまで近づけ、再度挑戦することに。 弓先の照準を敵に合わせるべく片目を閉じようとした平野は、あっつ、やばい。ウインクできないんだえん。と思わぬ問題に気がつく。これにはスタッフも練習して、アイドルとしても、と突っ込みを入れ、なんとかウインクをしてみせる平野。そのまま弓を引くと、なんと威発で敵に命中させた。しかし、敵の中心からは外れていたため、 平野は、俺ちゃんと、照準を真ん中に当ててたんですよ。と不満げな表情を見せる。その後、先生が器具を調整をしていなかったため照準が合わなかったと説明すると、僕は悪くないってことですよね。と平野が、質問。調整後の二発目では、ズバリ真ん中に命中し、スタッフも、すごいじゃん。と、称さん。 しかしスタッフは続けて、照準の合わせ方が良かったと言え回まわしに平野の実力ではないと言いたげ。この発言には、平野が、何で、そういうこと言うんですか何で上げて下げるんですか俺のこと。と思う反論していたのだった。しかし、平野は X と呼ばれる的のど真ん中にも矢を命中させ、先生から、すご辛い。才能あると思います。と褒められる。 最後は敵についた風船をいくつ割れるか先生と対決を行い、平野の逆転勝利で勝負強さを見せつけたのだった。そんなかっこいい場面を演出した平野だが、対決の途中で敵の空白部分を空腹がでかいと言い間違えてしまう。これには先生も周りのスタッフも大爆笑し、ファンからも全ての発言が可愛すぎる笑い、さすが紫輝くん。